それでは踊っていただきましょう楽能学園大学の皆さんですどうぞ会場にお越しの皆さんこんばんは楽能学園大学ですソーランナイトこの輝かしい舞台に立てる日を3年も心持ちにしておりましたここに立たせてくださった先輩方の思いを十分にかみしめ 本日は精一杯演武いたしますどうぞよろしくお願いいたしますそれではいきますあなたを神々の世界へお連れしましょう太古の日本へようこそ 時は死んだり神々の住む世に太陽の神がいぶくこれは始まりと挑戦の物語で